いい天気だね、今日は。暖かいけど寒い。暖かいよね。はい、赤木の長七郎。だけです。はい、じゃあ、行きましょう。うわ。駐車場、車多いわ。はい、現在の気温。1度。 ね今日は。よしこうどんどん入ってください。はあ、今年も冬が来たな。でもスムーシューの出番がねえんだけど。 沼です歩いてる人がいるからもう大丈夫なんかなストックいらなくねうんうん 山には登りませんもう今日今年は涼しく涼しいっていうか寒くなるのは分かっているのでこれから雪が積もってきたらスノーシュー履いて登ります今日はねアイゼンでちょっと散歩ですゴルマ駐車場でこっちが長七郎山でおとぎの森おとぎの森うん フェアリーテールフォレストフェアリ ー, テールフォレスト神話の神話 の, 神話の森林神話の森林こっちの真ん中は中国語でしょうね、うん、こっちが台湾なんじゃないの、うん、それでこっちが韓国韓国はいや分かんない<笑>何書いてんだかでも中国と台湾はわかるよ ね, 漢字だからねうん、うん、それで英語もまあフェアリーテール妖精のフェアリーテールなんですよ ね、妖精の森妖精のテールですよ妖精の森美 術, 美術館みたいななかった、うん、それはあれだよフジテレビのなんだっけなんとかの森美術館んだっけん<笑>だっけ<笑>あれ忘れちゃったのん<笑><笑><笑><笑>とかの森美術館あのフジテレビのさ深夜放送が終わったあとさ<笑>昔さよく<笑><笑>あったよね<笑>今テレビ24時間やってるんでしょえっないの 何しょう、な俺何<笑> も, うもう9時半とか10時に寝ちゃう子になっちゃったからさよいしょじゃあ行きましょうああ結構上りなんだけどよいしょよいしょ 木だまりだね、ここね。すごい、木だまり。ズ、うん、ボズボ入った跡がある。うん。いいよ、行って。俺行くのうん。え、なんだよ。なんで、なに。なに、また何あれ。罰ゲーム。何の罰<笑>罰ゲーム、また罰ゲーム嫌だよ、とか言いながら、ストック持ってるからね、もうね。<笑>行きます。うわ、ん<笑>、全然来たよ。いや、全然来たよ。全然 へえ、<笑>そこ危なくない？あ大丈夫だ。全然生きの足跡はあるよ。お、あ結構深い。あまだスノーシューは早いな。うん、もうちょっと経ってやるな。二月だ。おー<笑>おー、結構お<笑>いいよね。OK 目標。うん。 楽しい。じ<笑>ゃあ、私もする。私もする。何があろう何もないでしょう。そこね、日が当たって多分溶けるんだよね。そんなに、こ<笑>んなやね、はいな。すごい層になってるね。雪キは層になってるよね。風門だよね。 風紋、うん。風紋。風、ね、紋。砂漠とかあるじゃん。ーバームクーヘンみたい<笑>あ、バーム赤木のバームクーヘンって、お土産であるはずあそう、うんの。バームクーヘンってさ。一枚。ダメだめだよな。剥がして食べるんだよ。 うん、ね、ミルフィーみたいに。そう。<笑>いや、バームクーヘンなんか口の中の水分全部持ってかれる感じで、俺はあんまり知らないんだけどさ。おいいね、美味しいもん。しい、<笑>そうかい。買ってごらん。そうなん。<笑>すごいじゃん。<笑>バームクーヘン。でも昔に比べると、あれだ、大丈夫だ、大丈夫になったよ、ずいぶんな。すごいバームクーヘン。<笑><笑>もうバームクーヘンにしか<笑>見えない。<笑> もう俺は国土交通省<笑>何のラッパで<笑> ここでほずしょいいよね。うん。あいや、はい。うんって言っちゃったけど。いい。いいよ、ここでほずしょ最高だよ。あ、そこがいいな、そこ。そこ、そこで、そ こ, こいいな。移動。おお、おお。<笑>あ。疲れた。休憩。うん。 んでろよし、行くか。はい。は, い、はい。どうぞ。早いよ。早いよ。よいしょ。あ、はあ、天気いいわ、マジで。 うんそうねもうねまだ早いけどね、うん、朝ごはんも早かったしお腹すい た, すいたお腹すいた、うん、食べる量は少なかったんだよ朝、うん<笑>うん、まあテーブルなくても全部椅子もあ る,、うん、椅子もあるも用意しては持ってきてるから。うん 忘れゃった。を？お湯沸かすあのやかん。やかん落ちてね。どうも今日リュックが開いてると思ったんだよね。は、う、は、ん、<笑>忘れちゃった。<笑><笑>うん、おみおみ当たり。おみ当たり。何、うん、<笑>だっけ？今晩のお見当たり？おみ当たりってあれだよね。なんだっけ？白樺箱だっけ？ あ諏訪だ諏訪シカ諏訪だよねコ、うん、ああ一周楽しいな斜めってるんだ。 ね何かあるのれれれててててててるるるるか、こんんんなも す, すごいいねなん5センンチぐらい荒れてる私、乗っっったら多分、うジャンプしよえ、<笑><笑> お す, ごいすごい。穴が開いいてるあんまり無理しちゃダメだよね。 しちゃダメって言ってますつまんねえじゃんよしうわー今日いい天気だわ、ね、楽しいあ着いた よいしょうわこんなに車があるすごいこんなに車が上がるの初めてはいはい到着まあ初日はこんなんで十分でしょうよいしょあっくさびれた いやほんとすごいこんなに車がいるの初めてここの駐車場が冬いっぱいになってるなんて初めてだよね、うん、どうしたら天気が良くてもねま、ね、いたよーうわどのくらい 1000?1000、うん、今日カレーなんだ お腹すいません、ね。 あフォークがいいなフォークで良いな麺だからうん。これはワンタンだから先割れ<笑>なんかこれがずれたうん、大丈夫 今日何カ レ, ーカレーいいやあ俺はワンタンちょっとね最近太りすぎちゃったからさ<笑>今日も湯たんぽでおにぎりを温めてます本当に舌で食べるわけだったんですけど私がこの夜間忘れちゃってすいません全然あたとしないけど そこ置いとけちゃったダメだ よ, ダメだよ焼きおにぎりになっちゃうじゃないかもういいんじゃねんでもちょっと置いといた方がいいかも危険は寒いからねワンタンいつも通りなんかいいんだよよいしょなんか早かったかなじゃあまだ置いとけばいい 時間かんだよ。いやもう食べる。うん、<笑>いただきます。あ、あなんか一冬ぶりのカップワンター。あ、美味しい。んなんだ。うんはあ、どう、うん。いい感じ。 ですほらほらう お, う、うん、ああおいしいよねおいしいよねいただきます、うん やっぱ、ね、これですよ、うん、どう、うん、これ一生懸命さワンタンのプレゼンをしないとさみんなカレーに持っていかれちゃうんだよね、うん<笑>うん、今日いい天気だわ。 でこの間、元日 の, の死んじゃうかと思った<笑>、ね、本当謎肉がカリカリだった謎肉カリカリ美味しいよね去年も言った<笑>いつも言うのワンタンの中がまだカリカリぐらいの方が美味しいよええー、ワンタンはダメ私カリカリ好きうんちょっと早いのね、好きよね俺結構ね麺とかね柔らかいの好きなんだよねやわがい好き 山岡屋だってやわやわらかめだもん。<笑>熱湯消毒。うん。お湯だけ。お湯だけ。<笑>はい。はい、ありがとう。最後は体にいいんでしょそう。 なんか意識高い系の人はさえ飲むんでしょ。うーんこれ意識低いから抑えなんか貧乏したくてもね、飲めない。水だともいい<笑>、はい、熱あ、いい。熱いよ。うわ。高い。よいしょ。ああ。 お疲れ様でし た,、はいでした。手塩早い。手塩早いよ。それでは。またねー。